今日は久しぶりに、えー、GR86、えー、とマニュアルの FR の車を乗せていただいております今日はこの車どういった車なのかっていうのを私なりにも少しご紹介できたらなと思いますでこの車はまず BRZ と えー、GR86 という車と、まあ、兄弟車がまあ存在しているわけなんですけれどもこのトヨタの GR86 という車は BRZ という車をベースに。 少しコンペティティブに仕上げた車になっていると、まあ、皆さんもご存知だとは思うんですけれども少し BRZ よりもダンパーのセッティングバネレート自体も少し硬くなっているでフロントよりもリアの方が硬くなっていてリアを踏ん張らせるようなセッティングになっていると、まあ、いうところも違うところだったりあとはそのしなやかさの違いです、ね。 どちらかというと、こちらのトヨタの GR86 というのは、やっぱりこうクローズドコース、サーキットでコントロール性を楽しむといった、まあ、そういった車に仕立ててあるようなんですけれども、まあ、今、こうやって高速道路も、こういった、えー、路面のアンジュレーション、結構拾ってます。ここここううううういいいっっったたたねねりででするところでこういった もう一緒に車体が追従しているような、まあ、こういったところなんかがすごくスポーツカーな感じがあるわけなんですけどこういった路面のアンジュレーションを拾うようなすごくレーシーな走りをする車になっているのがまずこの GR86 乗って感じるところあともう一つはこういった、えー、コーナー区間で全くそのロール感を感じないということです、まあ、今までこういった車ですとどちらかというと転落でよくあったわけなんですけどもう今や 2.4 リッターと。 と、まあ、いうことになっていていなおかつ出力も235馬力でトルクが250ニュートンかつ0100の加速が 6.7 秒ということなので、まあ、一昔のもう25060馬力 の, あの高出力な車と、さほど変わらないという動力性能を持っている車になっています。で 話また、BRZ のセッティングとの違い、車の違いということでいうと、フロントはアルミのナックル、こちらは鉄のナックルになっているということで、よりこうごつく、がっちりと作ってあるということと、後ろのダンパーについても、レートはこちらの GR86 の方が高くなっている、で、スタビに関しても、リジットになっているのが、 GR86 で BRZ でははやはり少しこうソフト気味になっていいるととうことがありますなのでやっぱり BRZ はどちらかというとこういったロングツーリングをするとロングツーリングで車をまあ楽しむツアーラー的な要素を兼ね備えているっていうのがあって GR86 はやはりこういった。 サーキットで走るといった、まあ、僕なんかもやっぱそういった車がすごく好んで乗るんですけど、まあ、そういったサーキットまで こ, うこなせるような車の味付けを楽しみたいという方にとってはやっぱこう GR86 なのかなっていうところがあったりするそうです。 あとは空力による影響も結構違うようでま u b a なんかは雪道でまずセッティングを重ねていったということで弱アンター傾向に車体をセッティングしていったのに対してこちらは少しこうオーバー傾向、まあ、車の後ろを少しこう積極的にこう動かして車の、えー、ハンドリング車の特性弱オ ー, バー傾向オーバーステア傾向でコントロールできるキャパシティを 持たせてるっていうのが、まあ、こちらの GR86 になっているということのようです。で今日僕あのこの車乗る前にまたこの車私全然知らなくて z n 6から86あるわけなんですけど、えー、この車のプラットフォーム自体は z n 6と変わらない Z。 ZN8 になって、まあ、もちろん合成アップというのは測ってるわけなんですけど基本骨格は変わらないということなんですけどやはりリア出力が 30% ぐらい上がってるということなのでやっぱリアのサブフレームの合成というのは大幅に上げてるということのようですね、まあ、その辺も違っていて後ろをしっかりとさせないとやっぱりこの車は走らないよっていうことをやっぱりスバルはあのは雪道のセッティングの時に まあ、その辺をあのしっかかりと抑えたようですだから 4WD、AWD のセッティングとやっぱり少し違うと AWD は前で引っ張って、まあ、後ろが滑った分前で引っ張ってあげればいいっていうような結構、セッティング的には簡単らしいんですけれどもこちらの FR になってくるとフロントはもう完全にソーダになるわけ で, でリアでトラクションを稼ぐしかないということなのでいかにリアのスタビリティを上げていくかっていうことがやっぱり勝負につながっていくと、まあ、いうことになってくる。まあ、そういった意味ではこの GR86 というのは、とこうセッティング、リ ア, よりリアのトラクション向けに、トラクションがかかるようにセッティングした車になっているということなので、まあ、FR という形もあるんですけど、わりとこうミッドシップ的な、僕も結構ミッドシップ好きなので、ミッドシップ3台乗り継いで来てるわけなんですけど、結構ね、ミッドシップスポーツみたいな感じがするしかつ、この軽さ自体も、先代の ZN6 と軽さもほとんどか、ほとんど、 重さは変わらないと言われているわけなんですけれども、うん、非常に、の車のの軽快感感いうのを感じますロータスに乗ってるような、ロータスに近い、エリーゼに近いような、非常に車 の, その軽さ、軽快感みたいなものがしっかりとあってね、いや、これ、330 0 0別30万なんですけど、すごくね、いいですね、車が。コーナーナがとにかく、ね、楽しい でこの音なんかもサウンドチューニングされててよりこう車のレーシー感、まあ、今4000回転ぐらいまで上げてますけどこのよりレーシーな感じ、まあ、今までのこの300万ぐらいの車ではもうねなかった世界のハンドリング。うん、で後ろが の僕この FR っていう車結構後ろが軽いっていうイメージがあったんですけどあのマセランティとかですとね後ろリアトランスアクスルだったりするんで割と FR であっても後ろも重い感じですごくグリップしてるなっていう感じがあったわけなんですけどもこれはねもうなんかより一層。 やっぱ車自体がすごくコンパクトだっていうこともあると思うんですけれどもすごく重量バランスも非常にねいいですねうん、なんか後ろがなんか抜けちゃう先に抜けちゃうっていうピーキーな感覚っていうのはね全くないでまたねロードスターと結構比較対象される方も多くいらっしゃると思うんですけれどもあのまたねロードスターとはね違ったあの乗り味になってる まあ、ローードスターはもう少しこうガチッとしてるなっていう感じじゃなくてどちらかっていうともっとこうまあコンペティティブな車ではあるんだけれどもどちらかというとこう BMW っぽい感じちょっと紳士的な FR っていう感じでもスポーツだよねっていう感じなんですけどこの ZN8 っていうこの86っていうのはもうね本当に。 ま雑誌とかでもよく歌われてると思うんですけども本当にねスポーツカーですねどちらかというと FR スポーツっていう感じなんだけれどもロータスよりみたいなそういった車になってるなっていうことをすごくね感じますで、こういった県用道ですと結構路面が良くて路面のこのうねりアンジュレーションっていうのは割と少ないで、こういうところでやっぱり乗ってみると やっぱり路面に対してしっかりね。追従してるまあ、真っ平らなところはもちろん真っ平らですし、路面がうねってるところはやっぱりうねるわけなんですけれどもすごくね。車がね。素直でこういったところで、もう即座にアクセルを踏んで加速していくような感じっていうのも、やっぱりしっかりとね。あります。まあ、この辺の中はやっぱりこう。サーキット走るだけじゃなくて、サーキットを走る前のこういった。あのー、移動する時、こういった時においても。 すすごくく、ね、この車は楽しく、ね、走れますサーキットスペシャルにしてしまうとどうしてもこ う, こういったクルージングする時なんかは少し乗りにくさみたいなも の, あのそういったものがあるんですけれども全然そういうのも、ね、ないですね。 こういったロードノイズとか、まあそういうのも全然気にする必要のある車ではないんですけれども、全然こういった。もうロードノイズとか低周波とかそういったものまで全く気にならないし、車のエンジン自体のサウンドもものすごくね。チューニングされてていいです。まあ、これは結構擬似的にサウンドチューニングっていうのをまあされてるわけなんですけれども、スバルが好きで、やっぱりこう。水泳体育を乗りてえよ。という方にとっては？ やっぱりこの86の、ね、この 2.4 リッターの、えー、とこれ F FA24 っていうエンジンだったと思うんですけどもやっぱりねこれ断トツにこのエンジンは素晴らしいというかこの車体軽い車体に対してやっぱこの高出力なエンジン NA でももう十分、全くパワー不足を感じないで FR みたいに、まあ、ピーキーさっていうのもないけれどもでも、この量が先に出る前に 先に用が出るというよりはロールがやはり先にこうしっかりと発生してで後ろのタイヤの限界っていうものをちゃんとねあのドライバーに伝えてくれるなんかそういう車になってますものすごくピーキーでなんか綱渡りして走るような車じゃなくてすごく安心感の高いもう高速性能なんてもうポルシェみたいな。 感じもう何も考えなくてもスーッとこう水澄ましのように走っていくような感じすら、あのー、しっかりとある車にねやっぱなってます重心もエンジンの重心自体は仙台と変わってないんですけれども車体で見ると重心が4ミリ下がってるらしいのでやっぱそういった FR, FR のやっぱりパッケージングっていうものをやっぱ最大限にこう生かす。 FR とあの AWD の違いってエンジンの重心高ていうのはやっぱ下げられるっていうのがありますスタビの問題であるとかあとはこのタイロットのエンドの部分であるとか、まあ、足回りの構造上的なところももちろんあるわけなんですけれどもそういったところでより一層低重心で、まあ、エンジン自体も水害対抗ということもあるんですけれども非常にあの低重心な。 乗り味のピュアスポーツな車に仕上がってるなと、まあ、いうことを今回感じた次第になります。と、はいうことで今回はえこちらのトヨタの GR86、えー、こちらの車、まあ、どういった走りをする車なのかということで、まあ、BRZ の比較またまあその他え対抗機種となる車の違い、まあ、観点で今回ご紹介をさせていただきました。